ス, イステッド・ワンダーランド」。 お い, おい監督生、起きろってばこーら夜中に呼び出しておいて寝てんなよお前がこんな夜更けに連絡してくるなんて驚いたぞグリムがいなくなったってどういうことだ ってお前手の毛がどうしたんだよ派手な引っ掛け傷え今なんつったそんな本当にこれグリムにやられたっていうのかああとりあえず一旦談話室に行こうぜその傷なら早めに手当てした方がいいっしょ あ, ああそうだな その後で学園長にも連絡しよう君の部屋の鏡が異空間とつながっていて大きな耳を持つミッキーと名乗る存在と対話をしたその後姿の見えないグリム君を探していたところ突然凶暴化したグリム君が監督生君を攻撃してきたうーん 黒い石ですってえ黒い石って入学したばっかの頃グリムがドアフ鉱山ザンで拾い食いしてたやつそういえばグリムのやつローズハート領長がオーバーブロットした後も庭に落ちていた黒い石を美味しそうに食べてたの。でもあの時は凶暴になったり様子がおかしくなったりはしてなかったじゃん。ていうかその黒い石ってそもそも何なの 私は現場を見ていないので何とも言えませんがグリム君が食べていたという黒い石はもしかするとブロットの結晶かもしれませんブロットの結晶ブロットの結晶前にも説明しましたがオーバーブロットとは。 術者の体に蓄積しきれなくなくったブロットは魔法を使用すると発生する廃棄物強い毒素と淀んだ魔力を含んでいますそしてそれは術者の強い負の感情を具現化したかのような巨大な化身を形作るオーバーブロット状態を落ち着かせるためにはあの化身を何とかして本人から引き剥がさないとダメなんだよね ああ今まで僕たちが遭遇した事件では先輩たちをそうやって正気に戻してきたと思うええ、オーバーブロット状態を解消するには化身と対象者の魔法的連結を断ち切るしかない消失の際化身内で凝縮されたブロットが結晶化したという例があるそうですブロットが結晶化魔法石も 地中や空気中に流れる魔力が何らかの要因で結晶化したものですから魔力の檻りであるブロットが結晶化しても不思議ではないとはいえ私も現物を見たことはありませんまずオーバーブロット自体が極めて稀な現象なのでしかしうーんねえ学園長 今の話ってつまりブロットは少しでも体に悪影響なのにそれをさらに凝縮したのが黒い石ってことだよねええそんなもん何個も食ってたとしたら何も影響がないわけなくねじゃあグリムはその石を食べた影響で凶暴に全すべては憶測ですそしてグリム君は我々と意思疎通できると言ってもやはりモンスターだ 監督生君を攻撃してきた凶暴な姿が彼の本性である可能性もある明日も引き続き総合文化祭が開催されます他者に危害を加える危険なモンスターを野放しにしておくわけにはいきません危険なモンスターってグリムですよ私だってグリム君を疑いたくはありませんモンスターとはいえ彼を信じて学園に迎え入れたんですからしかし彼の状態によっては もうこの学園にはいられなくなるでしょう。えそれってとにかくすぐに教員と寮長を集め、一刻も早くグリム君を捕獲しなくては。そそんな私はこれで失礼します。監督生君はしっかり閉じまりをすること。ハート・ラビルの2人は寮に戻るようにそろそろ彼らが動き出す頃かもしれませんね。えい や, いや何でも。 ああ忙しい忙しい状態によっちゃ学園にいられなくなるってグリムが危険なモンスターとして退治されちゃうかもってことグリムに限っていや確かに意地汚いし我慢は効かないし自分勝手なところはあるでも理由なく監督生や他の生徒を傷つけるようなマネあいつはしないしないはず ほら逆に不安を煽るようなこと言うなってまあモンスターって猛獣だし人里に出て悪さすればニュースにもなる学園長の言うことにも納得えエースお前でも入学してから半年監督生とコンビでなんだかんだうまくやってたじゃん俺らともさ<笑>ああ他のクラスメイトともすっかり打ち解けてたで どうするつうか監督生はどうしたいそうくると思ったじゃあパパッとあのバカを探し出しますかだなみんなより先にグリムを見つけて一発締めたら話を聞こうぜというわけで 皆さんにはグリム君を創作捕獲してほしいのです先生方にはすでに捜索に当たってもらっていますそうグリムが監督生に危害をねうーんあいつそんなことするやつじゃないと思うんだけどなこんな時間に起こされて何かと思えば猫探しを手伝ってやってるねなはあ総合文化祭は 明日も開催予定です。来場者の安全のためにも必ず捕獲しなくては。まったく。グリムさんは行事のたびにトラブルを起こす問題児ですね。マレウスは夜の散歩中でな、代理で来た。探し物は苦手なんじゃが。ま、人手があるに越したことはないじゃろ。はーい、質問ターゲットの生存状態はといいますか どうに決まってるでしょなるだけ怪我もさせないように討伐すると条件満たせで食え失敗ってことねりょまあグリムシ捕獲イベくらいオルトに任せておけば余裕でしょ<笑>僕にはこの学園の隠し扉や地下通路まで全てのマップデータがインストール済みだからね赤外線探知ですぐ見つけてあげる皆さんよろしくお願いしますね 1 5ル半径に生体反応体長約7 0ンチ魔力反応ありターゲットと認定これより捕獲作戦を開始します、うん、ターゲット沈黙を確認バイタルスキャンを行います 脈拍、呼吸ともに異常なし生命活動の維持に支障は見られませんグリムの捕獲任務を達成しました管理者へ報告を行いますおつーオルトグリム氏捕獲クエ RTA いやオルトがやったんだから助か何でもいいとにかくスピードラン達成っと任務達成したら即ベースに期間がお約束するはーい兄さんグリムさんを学園長に引き渡したら すぐに寮に寮戻るよ学園の貴重なモフモフ成分が失われるのか心が痛みますが半成分と定額ぐらいで済めばいいけどおーいグリムーバカ俺らは寮へ戻ってろって言われてるんだからもっと声落とせってそれに。 消灯時間後に無断でリを抜け出してるのがバレたらリ長に首はねられんぞあそうかクリム出てこーいお前の好きなツナ缶があるぞーだから音出すなって監督生の電話が鳴ってるのかもしかして監督生君 イグニハイドのシュラウド君たちがグリム君の捕獲に成功しましたいやー早々に確保できて助かりましたそうでなければ明日の総合文化祭が中止になりアンブローズ殿にどんな嫌味を言われたかああいやうん何でもありません捕獲されたグリム君はまだ話が聞ける状態ではありませんが会話が可能になり次第事情聴取を行う予定です 学外のの専門機関への調査も検討していますそんなわけで君はしばらくグリム君とは面会謝絶ですでは今話が聞ける状態じゃないとか言ってなかったグリムのやつ捕獲される時に大暴れしたんじゃ さて総合文化祭も無事に終わり俺たち NRC トライブも解散したわけだがノンビルは解散ではなく凍結という選択をしたのさ表現は別に何でも構いませんそれにしても突然元 NRC トライブは放課後オンボロ寮に全員集合だなんて何かあったのかビルみんな集まってくれてありがとう。 グリムがいないなけど今は仕方ないわね<笑>今日はみんなに大切な話があるのまずはボーカルダンスチャンピオンシップ当日の件みんなの信頼を裏切る行為をしてしまったことを謝罪させてえ負けを悟ってライバルに呪いをかけようとするだなんて世界で一番醜い行為だったと反省してる本当に。 ごめんなさい あ, あのフィルさんが深ふ々かふかと頭を下げるなんてでも呪いに関しては未遂に終わった話でしょうそうだよお前はネージを傷つけてなんかないそれは止めてくれたルークやカリムあんたたちみんながいてくれたからよでもそんなあんたたちをオーバーブロットしたあたしは傷つけたもしかしたら 私もあんたたちも命を落としていたかもしれない<笑>魔力が尽きるほど戦い抜いた後でのステージどれほどの気力があったって練習したパフォーマンスの 100% を発揮できたとは思えないそんなことねあのステージは今までで最高だったはずですそうですよシェンハイト先輩だって僕たちだって 今までで最高の力を出し切れたふん<笑>でもまその最高って俺らの主観だけどねお前またそんなことを生死をかけた戦いを乗り越えて超ラッキーにもマレウス先輩にステージ修復してもらって全力でラストまで踊りきったマジですごかったし俺だって最高のステージだったと思ってるでも 演者の満足感は観客の満足感とイコールではないということだなそそれはエースとジャミルの言う通りよ後から収録された映像を冷静に見れば見るほど私たちが普段の実力の半分も発揮できなかったことがわかるずれるポジショニング上がりきらない足ばらつく指先あんな激しい戦いのあとなんだから当然よ 全力だったでも万全じゃなかった私はあんた達たメンバーを万全な状態でステージに送り出すことができなかった VDC で優勝できなかったのは私のせい本当にリーダー失格よ ビル先輩のおっしゃりたいことは分かりますしかし VDC の練習中にも話題に上がりましたが大会当日のパフォーマンスの出来以前にネージュたちの世間からの好感度は相当なものですたとえ俺たちが万全な状態だったとしてステージで全力が出せたとは限らないそして万全な状態での全力を出せても優勝できたかどうかは分かりません好感度というものは努力や実力では埋めがたいものですから ジャミルの言う通りだだからそんなにビルばっかが責任感じる必要ねえってそうねでもネージたちにはネージたちなりの努力や苦労がなかったわけじゃないはず<笑>あ私も彼らのパフォーマンスを見た瞬間動揺して強い否定の言葉を使ってしまったけど大衆性を備え万人を取り込む努力と技術を研鑽し 万人を圧倒する努力はどちらも等しく努力私たちと彼らは努力の方向が違っただけそもそもネージ達がどんな努力をしたかあんた達たは知らないでしょえどういうことですか最初に私とネージが共演した時ネージはいつも家の掃除をしなくちゃと言って残ってレッスンをする私より先に帰った 私はそれが腹立たしくて仕方がなかった彼が才能に甘えた人間だと思えたからでもある時知ったのネイジは VDC に一緒に出演していたドワーフたちと一緒に暮らしていたそうよ子役として私と出会う前からずっと彼らだけで肩を寄せ合い支え合いながらえ子役時代からずっとあのメンツでですか ええ、詳しい事情は知らないけれどね家事をしてレッスンに通ってそしてまた家事をして合間を縫って家で練習をしてでもネージは腐らずいつも明るく口笛を吹くような調子で「おはようございます」と挨拶をしていたそれがどれだけ大変なことか私には分からないわだって経験したことがないもの それは…そしてネージュは自らの経歴についてメディアで一切語ったことはないでもルークはこの話知っていたんでしょ あ, あロアドゥネージュの一番の魅力はあの愛らしい笑顔だがそれは数々の苦難を乗り越えてのものだからこそ人々はあの笑顔に魅了されるんだろうそして彼はギャランティーのほとんどを ボランティア団体に寄付しているとも言われているよくそこまで知っていたわねそれも一般公開はされていない情報のはずだけれどコアなファンの間では有名な話だそう VDC の優勝賞金も全額寄付されたと人づてに聞いたわ世界中の未来ある子供たちのためにねあいつらにそんな事情があったなんて はあ、ほらご覧なさいもし VDC 以前にネイジの生い立ちを知っていたらあんたたちはステージ上で全力で戦い自分のチームに投票できた同情というフィルターを通さずネイジ達のパフォーマンスだけを評価できたああ他のメンバーはさておきカリムには無理だったでしょうねいやそんなことは。 わかんねえ俺は気にせず自分に投票できたけどねだって VDC は過去の苦労のでかさを比べる大会じゃなくてパフォーマンスを競う大会でしょそうあんたはよく分かってるわねえ私もあんたたちもそしてネージュも舞台に立つ者全員がそれぞれの物語を背負っているだからこそ舞台は エンターテインメントの世界は結果こそが全て<笑> NRC トライブはロイヤルソードアカデミーにパフォーマンスで負けたただそれだけの話そしてその結果に影響を与えた私の罪は計り知れないと思ってるだから償わせてほしい VDC のメンバー募集のポスターに書いてあったこと覚えてるえー、っと確かプロデビューのチャンスありってことと賞金500万マドルをメンバーに山分けでしたっけそうその煽り文句でメンバーを募集しただから私のせいで逃した優勝賞金500万マドルを私が払わせてもらう